はい、こんにちは、キョウマです。今日はですね、来ました熊本ですね。えー、熊本城と、えー、熊本の、えー、絵柄のミッションがあるので、えー、今日はそのミッションにチャレンジしたいと思います。くま熊本好きなんですよね。うん、ね、かわいいですよね。まあ、ちょっとあのー、簡単なミッションなんで、えー、サクッと終わらして、えー、熊本市内、えー、観光したいと思います、はい。よろしくお願いします。 あ黒あんをどうしようかな2つください。 どうせいい運動になりましたね今で1万 4,000 歩ですねうんなんか散歩にはちょうどいいミッションですねうんこの後まあ2つ終わらしてでそれから、えー、お昼食べて、うん、また熊本城見に行くんですけどもまあ午前中ちょこっとミッションしたいなーっていう時にすごくいいミッションだと思います、まあちょうど 町中の散策もできてですねおそらく熊本城があの壊れてなければ熊本城の中もきっちり入っていくミッションだと思うんですけども、うん、今、しょうがないですね。うん 無事に18連のミッション終わりました。はい、面白かったですね。うん。それではですね、全国各地美味しいものと、えー、日本らしいものを求めてですね、タビアンを続けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。